じゃあそれではあの今日の内容に進みたいと思います。えっ、ー、と今日は第七章ですね教科書の第七章です。えっ、ー、と百八十七ページからです。で固有値と固有ベクトリーという話にあの入ります。で、あの皆さんこの授業の前にこの教科書をこうパラパラっとでも眺めた人っていうのは い, いますかね。 まあ、多分あの今日初めて開くという人もいるかと思うんですけれどもで、えー、とこう第7章のところからですねパラパラ、えー、と見てもらうと、えー、何やらよくわけのわからないことが書いていてその対角か可能性とかいろいろ定理が載ってるんですけど一体何なんじゃろうっていう話になってる人もいるかと思うんですけれども、えー、と, とりあえず。 あのまあ、7点セクション 7.1 は正方行列の固有値とあ 固, 有ベク固有空間って書き、ま、あの教科書になってますけど要は固有ベクトルのことです。で今日はあ多分演習の授業でもすでにやったとは思うんですけれどもそ の, その行列正方行列の対角化をあのどうやるかっていう話に一応焦点を当てて説明をします。でですのであの、まあ、計算手順の あとはその対角化に際してはその固有値と固有ベクトルっていうのが大事な役割を果たしますのでそのこともあの確認しておきます。はい、いきましょうじゃあ、えっと、まずですねあの復習なんですがこれ多分あの春学期にも出てきた話だと思います。えっと、まず行列の まあ、固固有有値とか固有ベクトルの概念ですねで、えー、と A っていうのをその対形状のうんと N 次の正方行列とします。でこの時にまずあの A の固有多項式もしくは特性多項式っていうあの多項式が出てきたと思いますが、えー、とこれはどういうものだったかっていうとここにありますようにそのあ E は単位行列なんですが 単位行列に変数 x をかけたものから a を引いた行列の行列式をがこの a の固有多項式と呼ばれるものです。で、えー、とこれを使ってその固有値とか固有ベクトルとか固有空間っていうのが定義されます。えっ、ー、と教科書ですとその187ページにいろいろ書いてますが一応もう一回見てみます。 えー、とここでまず A をですね複素数のまあ N 次正方行列とするえときにこういう仮定をしましょ う, う。ある複素数 α とですねそれから N 次元の複の素数のベクトル x であの次を満たすものが存在するとします。ここにありますようにえと x に左から行列 A をかけたものが同じベクトル x に あともう一つはあのこの x はゼロベクトルではないものとします。でこういう関係が成り立つときにこのアルファを a の固有値と言いましてでそれから x をあの固有値アルファに属する a の固有ベクトルと呼びます。あ と,、えー、とこのいうです、ね、あの関係式を満たすその a の固有ベクトル全体からなる集合のことをこの v のアルファというふうに書きまして、でこれをアルファに属するあの a の固有空間と言います。で空間と言っているということは、これはあのベクトル空間であるということに注意してください。だからここはあの c の n っていうベクトル空間の部分空間になります。で一応必要な道具立てはこれだけですね。でこれでまあ正方行列の対角化の話をしようというわけです。 でえー、と対角行列まず対角行列っていう言葉を復習しておきたいと思うんですけれども、えー、対角行列はあの対角成分以外は全てゼロという行列ですと対角成分というのはあの、えー、と例えばこ の, あの A の成分をですね A の IJ って表した、えー、ときに I 行 J 列っていうきにその I 行 I 列の成分ですね 1行1列から N 行 N 列までのこう、あのーまあ、視覚的には行列の左上から右下へ貫く成分のことを、あのー、対角成分と呼びますこのぐらいは大丈夫ですよね皆さんね。さて、えー、ちょっと一応確認なんですけどじゃあちょっと次の行列3つここに行列を用意しました。ということをちょっと確認したいと思います。 いいですかえっ、ー、とじゃあですねえー、と対角行列これは対角行列じゃないと思う人っていうふうに投票をしていきますのであのこれが対角行列じゃないと思う人は手を挙げてくださいじゃあまず一番左の行列これが対角行列じゃないと思う人ありませんかはいじゃあ真ん中の行列これが対角行列じゃないと思う人はい若干いる で最後、えー、と一番右の行列これが対角行列じゃないと思う人若干いるはいじゃあ正解を開けてみましょうドンえっ、ー、とこれ全部対角行列ですでえっ、ー、とあの数学でよくある定義なんですけれどもあの対角成分以外は全てゼロということを言っていますでこの文言は対角成分については何も言ってないんですねだから対角成分は何でもいいってい意味です だからゼロであってもいいんですですのでこうして見てみますと対角成分以外は全て0という条件をこの3つの行列を満たしていますのであのこれらの行列は全て対角行列であるといいます。でこういう数学の独特のそ の, あの論理の表現言葉の使い回しっていうのがありますのであの皆さん注意してください。